ヨシユキです今年の夏はどこまで焼きますかここまでそこまであそこまでちょこまでちょこまで焼いたタケノコの里 手で溶けないメイチチョコまで焼いたタケノコの砂糖買ってきました、はい、こんがり焼いたチョコレート二度焼き香ばしクッキーですかいただいちゃいましょう こう開けましたこんな感じで小袋に入っていますねそしてこいつがたけのこの里ですかおおそうですねなんか表面のチョコレートがねなんかサクサクしてそうな感じですね このチョコレートの香りがきますね あ, あなんかそうですねちょっとちょっとこの先端のチョコがちょっと曲がっていますねまあこんなもんなのかないただきます あのですね何だろうそんなにね結構ねこの表面のチョコレートねこの表面のチョコレートはそんなにあのいっぱいサクサクしてるって感じじゃないですねちょっとねこのチョコレートとクッキーの中間ぐらいの食感ですねこの表面のチョコレートはねで この中のクッキーがね結構あのサクッとした感じのクッキーになってますねうん、うん、やっぱこのうんあ分かったこの表面のチョコレートはね結構ねしっとりした食感ですねうんあでも少しサクッとするかな このの表面チョコレートがねそして中のクッキーはね、うん、この中のクッキーがこうサクサクしてる感じですね結構割とねうんああだからあこれねなんだろう サクッとこう中のクッキーがサクッとなってでこのこの表面のチョコレートのしっとりした感じでほんのわずかにこうサクサクするようなこの表面のチョコレートのこの焼いたチョコレートがね広がってそしてそれがこの中のクッキーとこう 合わさっってていくって感じですかねーあーでもねこのなんか焼いたチョコレートねやっぱこの香ばしい感じがねまたいいですねやっぱりね。うんいいねうん、以上「明治チョコまで焼いたたけのこの砂糖」でした。 者日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。